えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、本日月曜日はですね腰痛講座というところで、まあ、腰痛の原因について考えていきたいと思います、えー、なぜですねこの腰痛の原因っていうところ重要なのか下かんじゃいましたね今痛い痛いはいやっていきますなぜですね 腰痛の原因をしっかり突き止める必要があるのか。えー、なぜですね、あの、あなたの腰痛がいつまでも治らないのか。電気やマッサージですね。とにかく痛いところだけをマッサージして、えー、なかなか改善されない、その場だけ紛らわした感じで、えー、ずっとですね、あり続ける。で、月日が経っていって、どんどんどんどん悪化していって、歩けなくなったりとか、しびれが出てきてしまう。えー、それに関しては、腰痛の原因っていうところを突き止めて、そこに対してアプローチができていないっていうことが大きな原因になるんですね。で、 よくですね、この痛いところばかりが痛みの原因だってなるんですけども、ほとんどがですね、この痛みがあるところに原因がないんですね。えなぜかっていうと、腰の痛みっていうのは、周りの硬さであったりとか、いろんな負荷ですね、かかってしまった結果、その場所に痛みが起こっている。ただですね、そこの周りですね、いくら、 痛みがある場所を揉んでも治らないのであれば、視点を変えて、周り周囲ですね、の筋肉が硬くなってしまっているんじゃないか、そのせいで余計に腰に負荷がかかってしまって、動かない結果、無理くり腰を動かして痛みを起こしているという可能性があります。で、その中でですね、その、腰部の痛みであれば、股関節とお尻の硬さから、今の、 腰の痛みが来ている可能性があるんですこれどういうことなのかというとです、ね、お尻っていうのは骨盤ですねで骨盤っていうのはです、ね、当然前側股関節側も骨盤になるわけなんです前側も骨盤になるんですねよくこの 骨盤っていうところをですねこの辺りだけをこう考えるんですけども骨盤っていうのはですねあの当然ですねこのお尻もそうなんですねここにお尻の筋肉がガバってついてきてで今度こう見ていくとですねこれ股関節なんですけどそのまま前にいくとですね 当然、前側も中でこういう風に繋がっているわけなんです。なので、この前側ももちろん骨盤なわけなんですね。なので、お尻の筋肉が硬くなるとどうなるのかっていうと、お尻の筋肉って硬くなると骨盤をこう、斜め下方向に引っ張るようにできてるんですね。そうなってくると、この土台がずれてくると、背骨も一緒にずれてきますね。これが地面だとしたら、こちらが柱です。お家だったらね。えー、これが土台。で、柱。で、 こういうい風にずずれれててくくるると上もずれてくるんですねそうすると動きが悪くなってここに痛みが起こるで、えー、今度はこのお尻の筋肉が硬くなると当然同じ袋股関節っていう同じ袋にありますから前側の筋肉もどうしても硬くなってしまうんですねなのでここもここも硬くなってしまうでそうなってくると当然腰の動きも自然と悪くなってきます 腰の筋肉よりもこのお尻の筋肉であったりとかこの股関節につくですねこの腸骨筋大腰筋っていう腸腰筋ですね、えー、っていうのが硬くなるこの2つの筋肉っていうのはすごく大きな筋肉なんですねなので大きな筋肉が硬くなってしまうと当然この腰椎っていうところに負荷をかけやすくなるんですよ なので、いくら腰の痛い部分だけを揉んでも変わらないっていう風になってしまうんですね。なので、重要なのはですね、一番大きな筋肉からまず緩めていく、大臀筋と大腰筋、場所で言うとですね、大臀筋、大腰筋ってお尻ですよ。 あのお尻のこういった筋肉ですね、これ、大殿筋ですね、でこの筋肉が硬くなると、斜め下方向に引っ張ってしまって、この腰椎に余計な負担 を, 負担をかけてしまうで、お腹側、股関節、えー、っていうのは重要なのは、大腰筋っていう筋肉がですね、この青に光った部分ですね、この青に光った部分、これ、大腰筋。でそのの横にあるのが 腸骨筋でこの2つ合わせて腸腰筋っていうんですけどもこの腸腰筋が硬くなってしまうとどうなるのかっていうと背骨を前にグイッと引っ張るような動きをするんですねこの背骨をこう前にギュイッとこう引っ張るんですこの腰椎の凹凸起っていう真横からお腹側を通ってこの股関節の前側につくんですねでこいつが硬くなることによって腰骨がグイッと前に そうなってくると、股関節が自然と屈曲したような状態になるんですよ。反り腰の状態です、反り腰の状態。なので、腰, 腰骨がぐいっと引っ張られると、このぐいっと引っ張られることによって、この股関節がぎゅっと屈曲してくる、だからお尻を突き出したような状態になるんですね。そうなってくると、腰が反ってくるで、股関節は少し屈曲するような形になってきます。そうな てくるとお尻にも股関節にも硬さができてしまってで、えー、股関節お尻の骨盤ですねでロックをかけてしまうことによって腰の動きが悪くなって余計にそこに負荷がかかってしまう。なので腰 を, かえ腰を の、揉みほぐしをするんじゃなくてこの骨盤お尻股関節の動きをよくすればですねただそれだけで腰の痛みっていうのは取れてくるんですね実際にですねほとんど私は腰のマッサージをするんじゃなくてお尻の緩み、えー、股関節の緩みを作ってあげて、えー、お尻股関節ですね動きをよくするそういうことによって腰の負荷がかかって痛みがなくなってくるでプラスアルファでいうと股関節だけじゃなくて、えー、肩甲骨首回りっていうところを見ていく必要があるんですけどまずはですねこのお尻と 股関節骨盤この動きをよくすることによってあなたの腰痛っていうのは劇的に改善していきますので、えー、次回ですね明日火曜日はですねその伝部まず伝部の、えー、マッサージの仕方でその次に伝部のストレッチの仕方っていうのを連続でお伝えしていきたいと思いますのでぜひご覧いただければと思います、えー、動画をご覧頂きありがとうございました